するしないそれでは今回のたみご覧ください何に曲に参りましょう皆さん手早を開けてください 太郎さん、なんちゃでございます。ドラガー、ゃんぴピン。今回の手配は、おっ、すに2面通、うん。いけそうですね。<笑><笑>あちょっと打点的に不満なんですけどけす、はい、ここはさっきと違って、うん、流す価値が多少高いんですね。うんうん、さっきのところはリスクをって流すメリットがないんですよ、対、うんうん、局面は。タイ、はい、という面だと、はい。自分がリスクを負うのはばかばかしい局面なんですけど、うんうんうん、ここはさっきよりも多少リスクをいいし。現在3着目の神茶の親ですね。はいうん、あと、残り局数が少なくなる。 価値は一番僕が高いんで、うんうん、そういう意味でも、曲数を消化する価値はちょっとさっきよりもだいぶ高くなっました、ね。じゃあ、打点よりもスピードだったりを大事にしていくってことですかそうで す, そうです。はいあのまあ、これがトンボだったら打点を置 い, たいってあげてくるんですけど、うんうん、やっぱりもう残り曲数が近くなつれて、今ある順位点がより現実味を帯びてくるんで、まあ、ここはやっぱりスピードよりになる局面ですよね。と、は、と、い、なる は重なまあ、ね、あと9足と91の比較ぐらいですか。はいうんまあ、これ、ね、やっぱ小さ引きとか ね, ありますね、価値高いんで、ここは91回。まあ5つあるんですけど、5つはちょっとり、ねうん、なりにですよね。限定すぎるんで、うん、まあ、ね、91から。 役杯が重なれば仕掛けていくような未来になっていくわけですね。それが楽でいいですね。うん、ダブナン。これだと単野は厳しいですもんね。ちょっと、<笑>まい、あ、いペーコーとかね。いいペーコー。いいペーコーの闇点とかーー、ダブナン仕掛けてダブナンだとか、チュンとか。リーチ打つパターンもあります役がない、あってもリーチ打つことはあ、まあ。リーチはもちろんあるんですけど、も、やっぱり残り曲数がやっぱり賞賛が欲しいですね。あのさ、今までよりもギャンブルリーチが あんまり見合わなく、リーチめっくり合うことが見合いにくくなってきてるあのトータル順位というを含めると、うんまあ、見合うかどうかの基準がちょっと賞賛がかなり高くないと見合わなくなってきてるんで、うんうんまあ、そういう意味でま走ま あ,、まああの急走まあ、そうですねはい、まあ、あのこういう差ってめっちゃ難しいんですけど、うん、今の差というのは、まあ どっちがうれ し, しいですかぐらいで考えてもいいですよね。<笑>例えばチーズを引くのと、かのどっちがうれしい、うんはい、もちろんチーズを引く可能性は高いんですけど、チ、うんまあ、ーズを引いたからってそこまでい、うんまあね、いわけではないんで。一目ずとジャントが想像できたと思えば、はい、それはそれでいいですもん ね, ですね。パーソン引きのペンチーズ別にうれしくないしでうそうです。チーズを引いてパーソン引いてもサーブロッを引いてなん、受け残るわけですし、まあ、何匹がね、嬉しいなんかチュンがね、はい、来てくれた方が嬉しい。うん、あと、まあんぱいっていう。 うね、あ、そっか、今ね、二巡目に親が何切ってますから、何は安全でもあるわけです、ね。まあ、まあ、そんなにまだいいとは思うんですけど、うん、後にね、チュンジャンパイからしか引かなかったときに、全然安牌できないような時も、まあ、あるんで。ありますからね。まあ、でもそこまで気に し,、うん、しない方がいいと思いますよね、はい。さあ、チュンも1枚切られました。あららいつのちょうよ、これもう返してよ。<笑>で、このもう何チュンは、これ仮に、はい。まあ、チュン切るんですけど、逆でも僕、何切るんですよね、うん。ナダブなんだけど。 逆あの神社さんのキルが何チュンあはいあ、はい、逆だったとしても、まあ、チ ュ, ン だ,、うん、チュンだった場合は何キルですよねダブなんだけどはいなぜかというとこの瞬間なんはなん持ってたら意外と合わせてる人って多くて電柱のそうですねリア反応方からンまだまだチューンはも合わせてない合わせるんだったら合わせるけどノック的に残ってる人っていう可能性がちょっと高いあるわけですよだから逆の場合チュンなんでもチュンは 持ってなくて、なく何はまだ切らなかったっていう可能性が高まるんで、まあ、残り2人がチュンと何をどっちに持ってる可能性が高いかっていうと今チュンのが持ってる可能性高いわけです、はあだから。ってことは何度か重なりやすいってことだそうです。これはダブランだからではなく基準がそうだからここでチュンを切るんですよね。おおこれ も, も勉強になりますね。だからそうですね前回言ったようなこういう細かいところでやっぱり、ねうん、実際に重なりやすさがちょっと変わってくるんであと地位手の待ち取りとか。はい 重なる可能性が何順あったかとか実践的なお話ですそうそうそうやっぱ、ね、切り切る順結構大事なんですよそこをなんとなくやってるとちょっと損しちゃうこれ小さい時痛いんですけど、うん、どうしましょうかただ何切り用染まるんだよな難しいなぜか、はい、もうちょっとなんていうか残り2人が自敗自敗みたいなスタイルでなんか切られてなければ の可能性、うんを持ってない可能性がまあまあ能の方が高いんですよでも2人の世いが極端じゃないですかだからまあさっきの中何の比較では中何の方が持ってる可能性高いとしてもん、はい、もどめてる可能性がまあまあ世話なんですよね性的にだから、ね、ちょっとね、はい、自然ではないそう何を重ねたところで意外と1枚持ってたが出なかったりする可能性もあるんでこれは強気にん切りましょ う, うああ打つんだ、はい、まあ安イなくなりますけど パーソンの縦と、縦嬉しいじゃないですか。縦、うん、はね。はい、で、豊臣さんのお伝え、持ってないあるもないそうだし、小い素、石本さんが色にいっているのであれば、想像持ってない可能性。まあ、もう、色にいってるであれば、パーソンはもうないんですよ。ーズで一番アンパイのイい素を切ってるんで、で、縦も期待できるから、まあ、ここは、ちょっと強気、怖いですよ。上地さんのリーチ、怖いですけど、強気もう。トップ面を走ってる中でも、強気な選択が、 いくつも見れます ね, そうですね。おっとっとっと、ちょっステり傾向が変わる。意外と早いかもしれないですね。はい。チュンが2枚切られてる中で3枚目見せてきました。意外と早いか、色ぼかしとかね、ちょっとまだ一色に染めきれないとかもね、そういうのもあるかもしれないですけど、ちょっとゆとりできましたね。<笑>本当だ、親親のの現物こ、はい、これれははさっき、きもう ゆ, 親のゆとりできたんで2枚で、ねはいこれはいら な, いいらない できればね役がある形を作っていきたい。ああそう思ってたんだ。意外意外に普通の手かもしれないですねう。うん。おっとこれ一通このものできたきた。これ返ってきました。はい、これ一通でいいんじゃないですか。まあ、今一通本線というかまあうん。ダパーソンで、うん、これになると仕掛けがあります、ね。もうあの仕掛けます。 5も7も5も5 も, 7もしかるけど、はい、3はしかけないですけど3は泣かない3泣いたらチンちんになっちゃいますよね<笑>そうですね想像切っていくこと7ぐらいですね切っていって結局1通のみかもしれないですよねスーソヘトだとあーマ、まあ、つむぎり消した親やこれ意外となんか下茶さん速そうだなお下茶の速度感を感じてきた、はい、速度感を訂正う上情報修正みたいな感じの<笑> データーを書き換えます。最初の最初大丈夫だっそうだったのが<笑>今、今何でそんなに違うのかだたんですか。やっぱりあの成績構のね分岐っていうかあの結構最初染めてっぽいしては極端なスタイリストのところがうう、うん、チューンからシの初音版の字でパーソで立ち回って極端じゃない進行してる可能性が高いとすると、うん、結構基準が元このの基準が提案元から良かった。 が形がもう整ってた そ, ちょっとその可能性がちょっと上がっちゃったんですね別に絶対そうではないですよ、うんうん、その可能性が上がっちゃったってことですね数値が上がっていくわけですね<笑>ああでも面白いです ね, ね決めちゃダメなんですよ一ロールにいろんな数値が変動していくわけですね、はい、そ, うそういうゲームですまあ地位しますけど<笑>数値そう全部決めちゃダメなんですよでもん今なんでこっち置いといたんですかこれあ僕ね、うん、あのあのよく M に行くのもそうなんですけど、うん、リーぱい読みって あ あ, ありますすねあれがめちゃくちゃゃく嫌いなんですよ<笑><笑>僕は見てないんですけど<笑>はいはい、はい、あのそういうふうにや読まれるのが嫌だってことですか 読, まれ読む方は勝手だから相 手,、うんうん、相手がつかなければ読 む, 読むのは戦略として正しいと思うんですけど、はい、読ませてるやつが嫌いなの。あ読ませちゃっ て, る方だって読ませちゃったら特定の人に。 わかる、マナージャーなんて正しい情報も出しちゃダメだと思うんですよ、うんうん、例えば僕、トン2枚持ってる税理トレン2枚の税なんて、昔やられなかったですかいや、まあ、やらないです、やられたからそういうのって<笑>、ダメだと思うん<笑>ですよマナージャーなんて正しいただ間違った情報だまあ、極極論の例ですけどねはい。分かっちゃいけない情報を出しちゃダメだと思ってて、うんうん、リーパイで推理されちゃうとかもう、ありえないんですよ、僕が言わせると、推理されるような並べ稼働してること自体がありえないはい、なるほど で, なで、推理させないために、うん、推理ってか ごまかすとかじゃなくて、うん、バレないようにしてす情報をね出さないようにすね そ, う そ, う そ, うそのためにはいさあペンチーワンはい、仕掛けましたそして切るのはこれ2か1枚ありますねどっちからがいいですか1は親の現物あ 2, 2枚ぐらいあったらでもたぶ2チーもね美味しいんですけどね強気ちょっと悩ま<笑>ここでい意外とねこういうところで悩むんですよ<笑>これ結局、はい、普通形的に2切るじゃないですか だけど、これ、いつのためには、どっちか、例えば、1は1枚しかもうないんですよね。そうですね。で、2は2枚あるんですよ。うん、そこで、<笑> 2の子あるじゃんって思うと、そうあれ考らない。だから、E1 ってことですよね。そうだけどえあ、でも、強気の方持ってますから ね, ねああ。弱気の方ですね。まあ、そんなに、<笑>はい。上ちさんが2はいるけど、1はいらない可能性もあるし、そうですよね、まあ、将来的に下地さんとかリースが来た時にまあに、端っこの方がちょっと安全かなっていう。うん ことも踏まえてバランスまって、はい、今回はダリアンはでも一応聞いた気持ちもまあま あ, <笑> ま, あまあまあありました<笑>かなりね今 の, あの迷いで伝わりました、はいはい、普段その泣いた後の切り順だったりそのバランスの高さかなり、ね、悩まれてるんですねそうですそうです、うん、あの口で喋ゃべるのなくなるんですけどあの、はい、意外と僕そ の, その辺はめちゃめちゃ考えてますねこれは E1 切るんですけどはい まあ、上地さんがアンパイを切ってきて、下地さん、やっぱり、ね、いですね、これね、かなり情報あの受け駒の発を切ってきたんですよね、うん、これ意外と基準を測るのに、受け駒切ってきて、き手の中にある受け駒を切ってくるときって結構早いんですよ、いや次にリーチと来てもおかしくない、もしくはっで張ってるのか、いや、まあ、その可能性もあること、ただ、あの発が同順だったんですよね、下地さんにとって。 同順だった場合は、あの初の重なる可能性、チートイズとかメンズとルも含めて重なる可能性が減ったから切った可能性ももちろんあるんですけど、もし、豊臣さんの捨て合いが初が一瞬前だったら、下町さん、まあ、もうちょっと早かったら、下町さんにとって初はうゴマだったわけですよね。それが切られた場合は、めちゃめちゃ気温上がります。ただ、それをその可能性をちょっと少なくする材料として、同順だっていうことがあるんですよね。うん 同順だから必要だった可能性もあるんでそこまで限定はできないんですけど、うん、受け窪を切ったっていう意味ではちょっと基準が上がってる、ねはい、気にされてますね、はいうん、だからその時その人がなぜそれを切ったかっていうのはやっぱ順名だ切れてる枚数じゃなくて順名とかも重要なんですよねああ理由が何かしらありますもんね う, うわっそいつ落としなんだスルーしてそいつ落としですかこれはどういう情報になるんですか どういうい情報なんですかね、まあ、スルーして統一落としたっていう情報ですね、そういういことですよ<笑>でもっとなんかこう高く見合う何かの形があったり、リーチ打ちたいってことですかまあ泣くのは見合わなかったけど、雀刀 と, として残すまあ一番怖いケースで言えば雀刀 と, として残してたんだけど、例えばドラ浮いてたドラと変わったとか、単品に、まあ、変わったとか、はい、そういうのがう、ねまあ、意外とあのよくあるのが統一落とし。まあ初 役員同士としてはあんまりないんですけど、例えば、数ど急その統一都市があったときに、その統一都市って何かパワーアップして、先ほどおポさんもあったけど、はい、パワーアップしてるケースなんですよね。うんうんうんうん、そういうのはちょっと怖い。これはちょっと、うんうん、酸素が来たんですね、はいうん、あの自分の上がりに対して、あのこれ酸素か酸き切ると、うんうん、ちょっとロスが多すぎるなとう、はいうことで。怖いですよ、これめっちゃ怖いんだけど。はい 頑張っていきますこれ、リャンウンスを来た時どうするんですかリャンウンスを来たら、一応形は天敗ですけど、はい、まあ役がないですね<笑>ね役はちょっといらっしゃらなくなる、ね、リャンウンスを来たら、まあちゃんと求めやすいようにどうしたらいいか<笑>うわ、これは参ったわあおやのリーチが入った捨て牌が今ね、ね数ピンチ出だしだったんですけどそれまでがかなり強いんですよねこれ参っちゃっ た, っゃった相当今参ってます参っちゃったっていう声が出ました、はいでも まあ今一枚ですけど今、うん、今一枚しかなくて結構手詰まり気味なんですけど、はい、手詰まったイコール法事ではないんですよねリスクを 多, <笑>つまり多く負わなきゃいけないというだけであって<笑>まずは、ね、現物のシェアがありますの、ねはいまあ、とりあえずは祈りながら、はい、今後の展開に祈りながら出たら泣きますか掃ズ。今泣きますマンズのウーアーも 泣, け泣きますねトンいや現物、うん 泣けないですね。ねただちょっと言うとりできましたね。現物できましたね。はい、これは酸素現物できたんですけど C1、はい、パワー1は切っています親のリーチ難しいなぁ、まあ、Q1, あの Q1 がたちょあのそんな危険じゃないんですよパー1 3、はい、ワー13枚見えでワンンチャンス、はい。Q1 自体はありそう Q1 の危険度は終えるんですけどただ、うん、あのスースを切れるかどうかですよね Q1 を切って、ね、あの今三座が取ったんでスースを切る 可能性がゼロな数層が絶対 切,、まあ、切りにくいのであればここで3砲切った方が別に無駄に Q1 のリスクを必要ないの で, で,、ね、で数層は、はい、Q1 はそんな当たらない、まあ、当たらないことはないですけどそんな高くないと思ってるんですけど、うんうん、数層切れないであればここで切るべきではないと思うんですね、うんうん、で数層が切れるかどうかも今か考えなきゃいけないなで、はい、全順にチーズを切られててカミツさんから泣いてないんですよ、はい、仕掛けてませんもし ドラさんだったらすす、ね泣きますよね、ってことはってことはちょっとそれだけで絶対ではないんですよ、はい、ちょっと通像よりも地層が高い手に当たる役割の形に当たる可能性は減ってる。 だからといってどのぐらい取るかっていうと、そんなことは分かんないですよ。そうでしょうね。ちょっとだけ<笑>、まあ、作ってる。役ではドラがいっぱいあるパターンはあるかもしれないですけど、はい、役が関わっての12000クラスはなさそう。三用ドラさんはなさそう。なさそう。まあ、リーチドラさんはある、はい、単品3組もある。ね、<笑>ある。<笑>って考えると。だけど、だからそんなに、別にス、ースーが小さくないゃないから、別にそこまでの材料はないんですけど、はい、まあちょっとだけ、切りやすい。<笑><笑>なるほど。まあ それに比べたら、他の範囲だ、まあね、通ってませんもんねそしてそっち側はね、どこだと通すかもしれないしなんか、まあ、9番ぐらいは怖いけど、いっちゃいましょういっょうおお、通りましたそこギリギリのラインはしっかり、太郎は前に出るってことですねあの、降りちゃったら損だと思ってるたよ、<笑>あの積もられ待ち<笑>この匠で何回降りちゃったら損聞いたか、あと降りるのね、ま、他の人が言ってくれたら、もう喜んでおりますよ。<笑> もう他のリーチも入ってま誰か行けよって思ってるんですよね。<笑>で、これがどこまでこの E シャンってを維持するかですよ。はい、9層ちょっと全然。チー、ね、層2枚見えで、パー層も2枚見え。9層自体は場ニ二2枚切れ。まあ、残り6回切んなきゃいけなくて、今 E1 と3層がまだ現物は枚で、後にアンパイ増えるかもしれない、はい上がれるかも、自分が上がれる可能性、9層が当たる可能性、ね、いろいろ考えた結果。 ますかあ消えるんですねやりすぎちゃうかもしれないけどいやりすぎちゃうかもしれないけどでも端っこじゃないですか端っこですね端っこにかかるダブルツーチャンス<笑><笑>そうですね78ですねで休想切っておくと意外と次3と6ちゃいやでもかっこいいですねドラムもだって今回赤もご自身からはね一、はい、枚たいとめちゃめちゃ怖いですね で, あでもそう、それを忘れてましたあれそう言われるとちょっとやりすぎかな<笑>いやいやい や, いやわかんないですけど太郎さん実際 で, てるパターンであ、今ね、上がっ た, あがった今実際やってたらそう言っちゃうんですけど、うん、今いい情報を思い出、うん、思い出させてくれました今まで何一緒にルールやっ て, てきたんですか<笑>だけど僕ほら、はい、結構かかっちゃうんですよ あ, あのどうしても上がりたいみたいな気持ちにかかっちゃって、ね、他が来てくれないしね、はい、そう言って行き過ぎちゃうことあるんでここは。 あれ行かないときですね。<笑>急にあれ匠匠あの今あマージャンは匠反省も大事です。もう急にそんな自分をご利用するゲームじゃないんで、マージャンの匠やっぱり違うなと思ったら、<笑>はい、やっぱり反省したんでしょ、ね、うなんだ今急に私の一声のせいでしょうか。今、神の声が聞こえ、天の声が聞こえ中。中筋の通ーワンを通して、ドラのリャンピングが通りましたね。はいちょっと、あれかどういう 頑張って、ま、頑張りましたよね、中筋か。中筋ですね。数はまあ、でも、これは一応まだ、意地は現物 で, 維持するんで、はいいです。別に当たっても、いいです、むしろ。他の方ならってことですね。まあ、高すぎて、ちょっと嬉しくないけど。<笑>でも、リーチ来そうですよね。<笑>なんかね、こう前に出てきたら。追いかけて、リーチ打ちそうですよね、展望状況的にも。それかも、現物ないってパターンもあるんですかね、ウーピンが通った。 いや、まあ、上がる可能性は一応追ってるんじゃないですか。さあ、どうしよう。これ、残り全部で結構ね、通っちゃったんで。はい。また、二種類あります、ねはい。これ、結構見えなくなってきましたね。残りの順番はい。ってことは、もう、これは、大体。はい、降りましょう。お降りるのが嫌いな。などうしようかな。イーワンからいっとこうかな。その悩むポイント、どこですか。あの、転売する可能性です。<笑>まだ転売。あ、もう、転売は常に思いますよ。すまあ、でも、そんなに大差ないんで。はい。 ギリギリまでこうせめて形式でも天敗はという意識があるわけですねいやそれは絶対持たなきゃダメですね別に無駄に降りる無駄に降りる必要はないんで<笑>うんうん、うん、天敗する可能性は残して払うの確定ですもんねはいこれリーチが入っているウーピンの現物やめろー。積もったキューピン 親のつも上がりが決まりましたさあおいくらなんでしょうか便秘積も裏位2600オール神ちゃんのつも上がりさあでは皆さん手配を開けていただきましょうあいいシャンテンですねあ二2人ともいいシャンテン 最後の街の街形は老朽ピンでしたかんみん な, かんないね周りでやってると<笑>、はい、こ, うこうなっちゃうときあるじゃないですか。 えでもそれだけこの喋りながらやる匠で入り込めてる太郎さんが逆に私は尊敬ですけどね<笑>。いやだって降りる時ときは本当泣く泣く降りるんですよ。本大嫌なんでしょうね。本当降りたくないけどあ、うん、もうもう本当涙涙なんて。すごいね伝わりますね。降りる。本当に嫌なんで嫌だってことだけこの巧で今回皆さん見ていただいて分かったと思います。はい、ギリギリまで太郎さんの攻めでね天敗は持っていきたいわけですね。本当に嫌だからあのなんとかしてあの。<笑> おスリーを探したんですよね。多分そうなってるときは多分自分ダメで、おスリーを探し出したらちょっと危険かなみたいな。なぜ2チャンスっていうのか。<笑>あれはあの一<笑>声ねいやいいよ気づかせてくれる。久々に聞きましてダブルツーチャンス。忘れちゃうときあるじゃないですか。<笑>まあね、いこれがねでもそのおかげでもぎ取ってきた天パ量だったり多分激しい。 がまあそうですけどすすただこの急騒を押するのがどんだけ損かは分からないですけどす多分ちょっとやりすぎ感はありますねど<笑>のぐらい損かは分からないですよ、はい、うちながらもあの反省会もあったりするわけですね、はい、まあ反省して<笑>、はい、の結果だけじゃなく自分がやったね選択が麻雀ってわれわれ一人できるのは選択することしかできないですよ、うんうん、その選択が正しかったかどうかだけは、はい、まあ一応こう 検証とかね、振り返っ て, 返って反省、一、うん、人反省会とかも、ね、<笑>ぜ皆さんしてください<笑>、はい、<笑>はい、ありがとうございます今回もご視聴ありがとうございました次回も楽しみに